かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から9月6日公開予定のメインビジュアルが公開され、ファンを中心に盛り上がりを見せている。一部ネット上では平野の演技力や特徴的な声に否定的な意見もあるが、業界関係者の間では、それでも平野は今後ますます活躍するだろう、と言われているようだ。 同映画の原作は漫画家赤坂明氏が週刊ヤングジャンプ、集英社で連載中の人気作品。平野が演じるのは、周知院学園の生徒会会長白銀四鋼で、ヒロインの副会長、篠宮家具かぐや役には橋本環奈が起用されています。4月2日に公開された特報映像で、キャストビジュアルも解禁となり、ネット上には、紫輝くんイケメンすぎてやばい。 動画で銃を構えている潮君かっこいいから、などとファンの歓声が上がっています芸能ライター。しかし一方で、平野は演技が心配なんだよな。平野のかすれ君の声は、白銀の知的なイメージと合ってない、という書き込みも少なくない。声については橋本もややハスキーなので個性的な声の主人公はヌヒロインだね、ねといったコメントも。それに加え、 平野は演技面でも、拙い、といった声が散見されます。ただ、それでも業界内では、平野には圧倒的な花がある、と、一目置かれているんです。テレビ局関係者。平野は昨年4月の連続ドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON ケラ、t b s k で主演杉咲花の相手役を務めたが、その現場でも周囲の関係者をうならせていたとか、 演技に関しては確かに難があったものの平野の花のあるルックスと存在感は完全に他のキャストを圧倒していたそうそのため周りは自然と平野を座長と認めていったようですどうまた平野の特徴的な声をめぐってはある逸話も平野本人も自分の声を気にしていたそうですがジャニーズ事務所社長ジャニー北川氏が言うの魅力はその声だよ とフォローした、という話があります。確かに彼の声は一度聞いたら忘れられない、唯一無二の性質でしょう。さらに言えば平野は、ジャニーズの実機社長と言われる藤島ジュリー稽子副社長のお気にの一人。何でも、ジュリーは、平野のような仕事に対して真面目に取り組むタイプを気に入る傾向があるんです。 キンプリは今後、活動休止となる嵐の後継者的なポジションに据えているようですし、平野を筆頭に活躍の場を増やしていくことでしょう。スポーツ上記者。この先、平野がその声こそを武器にして、今より演技力も身につけられたなら、無敵の存在感を発揮するに違いない。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。